皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月26日、ついに、新しいコインボス、アンドレアルが実装される日がやってきました。でも、その前に、冒険者の超便利ツールで、無料200連が開催されています。そのおかげで、フォーリオン印象の相場が大暴落しました。36万ゴールドなら、これ以上何も迷う必要はないですね。今が買い時です。買いましょう。 というわけで、ここに7531枚の福引券があります。時間が許す限り回していきましょう。3000枚くらい回したところで、今日は時間切れになってしまいました。残りはまた明日以降に回します。アンドレアルコインは7個出ました。3000枚で7個なら、結構上出来な確率ですね。理論値を大幅に上回る成果ですが、対数の法則が働くので、7500枚回し終わった段階では、理論値近くになると思います。